はい。おはようございます。ラスカラでございます。今日ね、ちょっとね、カメラ遠いうね。うん、分わかるんだけど、すごいすす、料理。<笑>というのも、まあ、このね、お店の感じとか見ると、わかる方も多いと思うんですけれども、文福飯店さん、久々にね、1年ぶりぐらいかな、お店の方にね、来ました。今回はね、まあ、オーナーさんに、お料理の方ね、お任せしちゃったんだよね。<笑>で、かつね、まだね、ちょっと調理する音も聞こえるんです。うん <笑>まあもうこの時点でね、まあ、多分もう限界かな食べきれるかなって感じなんですけど今回はねいろんなこうおかずにご飯4種類ご用意だきましたこれご飯の量がね段階的にこちらの分布飯店さん違うんですけれどもこちらから肉汁なし盛り普通に大盛りもっこりっていうまあね4種類のサイズになるんですがまあお米も多いしおかずもねめちゃめちゃ 多いんですけれどもあったかいうちにねこちらの美味しい料理をいただいていきたいと思いますそれでは<笑>いただきますちょっとね小パッチからいただこうかなまあいろいろ何種類かあるんでちょこちょこねつまんでいきます1品目はねこんな感じかな見えてるかなごめん今回はお任せでお願いしているのでちょっと料理名がねあんまり分かってないです まず、一品目ですねシューマイがね、僕、文福ぷくはんんさんのシューマイマジで大好きなんですよ超絶品でございますそれでは、いただきます<笑>うまっふわふわでうめい これマジでうめえ<笑>。これがねマジでうまいんすよ。このチリソースに。ああも。<笑> 書きましたねやっぱり。ということでこれまずね育児なし盛りは完食でございますでこれ普通盛りなんだけど普通がね超でかい。<笑>普通のね定食屋さんとかで出てくるご飯だったら完全にね大盛りですねこれは。<笑>いいよ たら続いてお肉いこうかな硬くなっちゃうとあれなんでこちらは豚のステーキみたいですめっちゃ美味しそうだよね うま。うん。ほんのりね、酸味の効いたおろしソースですね。すごいさっぱりする味付けだけど、これね、めちゃめちゃいいね。ご飯に合うよ。 めしぺーでまたこのさいただいたお味噌汁のサイズがねめっちゃでかい<笑>うまうんあ。疲れさん一さん一斉にお疲れさん一にっお疲れさん一にっ ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございま す, <笑>います、はい。ありがとうございます。いや、食いきんないってこれ。<笑>今日もね、おそらくお持ち帰りしそうです。 うん、ちょっと次にねこの大盛りなんですけどもうね漫画盛り<笑>でけなでもこれマジでね撮影だからとかじゃなくて普段からね大盛り頼むとこの量なんで頼む方はねこれ注意してください食べきれない可能性がありますいやーすげえ量だ こちらは完食でございます本当はね三角食べしたいんだけどおかずはねちょっと順々に食べていきます。 改めてて見るるとと画面上、すごいここなってるね<笑>、うん、こちらも完食でございます、はい、でやっと、あえ朝のいよ朝のうマ街で食べきれないっつって。<笑> いやいやいやいややばいっすねやっぱり<笑><笑>ありがとうございます<笑>とりあえずさハンバーグいきましょうしょハンバーグはこんな感じとこれねブン文福さん、ね、の特にこのひき肉系ね、まあ、さっきのシューマイとかもそうなんだけどハンバーグとかもほんとマジで柔らかくてめっちゃ大好きなの。 チーズケチャップハンバーグどんなのも絶対うまいよね 今まで僕その文福さんに今日含めて3回来てまして過去2回ともね食べきれてないのよ<笑>おそらくだけど今日もね無理だね<笑><笑>後でうちの嫁さんにねおかずいっぱい持って帰るから夜ご飯大丈夫だよって LINE しときます<笑>もうなさそうだから。 三角食べしていこうか<笑>続いてこちらだねこれはね分かんないでも揚げ物かなうまそううん<笑>おそらくねさっきのあの豚ステーキと同じお肉を衣で揚げてるやつですね ハムカツ分厚いなこれなんかめちゃくちゃ気になるからさ食べていいですかハムカツなんですけどちょっとカメのこしじゃ分かりにくいじゃない指より太いのよハムがヤバ<笑>くない絶対うまいやつじゃないこれヤバいね。 やすかりさん。はいルモンあ。あったかいうちにね、こちらの美味しい料理をいただいていきたいと思います。それでは。いただきます。ホルモンネクストは。ありがとうござ<笑><笑>います。いやー、ーすごいね。マジかー。<笑>ハンバーグはね。 完食でございます<笑>今ねこちらの大盛りですね完食しましたごめんなんかさちょっとねお腹もね溜まってきて オーナーさんもね、えー、結構料理が終わって手が空いたんで、少しね、休憩がてらお話ししてたら、1時間ぐらいね、話してたね。<笑>また食べ進めます。うん。 とといいうことででハムカッツもね完成ございますさすがにね、なんか、麺類はね、食い切れない気がするから、エビチリ食べちゃおうかな。続いてこちらが、エビチリでございます。エビでかくないこれ。1個、1個でかいんだけど。やべえな、サイズ。 オーナーのトシちゃんさんが持ってきた時は、まあ、エビチリっつって持ってきてくれたんだけど確かにソースの味付けはエビチリなんだけどこれね中身がねお豆腐揚げ出し豆腐みたいになってるそれにこのねタコがちっちゃく刻まれてて一緒に入ってる感じですねこのタイプのエビチリは初めてエビチリだけどエビのないエビチリ<笑>うん これうまいわ、うん、はい、ナスプレスさんかけ ま,、はい ま, はい、<笑><笑>ましょうか。 ビュッとビュッとやばおおお腹、腹腹ままだ大丈夫でででねね、お腹お腹は、お腹はいいいっっっぱいですす、ね。結構。いっぱいですね、結構あ本物へ<笑>え あ、え、あ、ー、あれれれラララコココちちちちちゃゃゃゃんんん<笑>こかなっいで、ね、出たこれ。ラスコさん はいいやこれもうみんなから聞いてますよやばいの<笑>池の水サイダーこ、はい、んな感じですね池の水サイダーですね一番わかりやすいのは本当にチュッと開けて匂い噛んでいただければ一番わかりやすいですやだって<笑>出ちゃうんじゃないかなこれリ<笑><笑>ーバイス<笑> う, う, うっくっくっ きますはい。 ということでね、<笑>ごめんなさい。<笑>まあ、いろいろありつつ、<笑>今日のね、え文、ー、福飯店さんのお食事はね、こんな感じで終わりたいと思います。まあまあもちろんね、えー、すごくたくさん出していただいたんですけれども、文福飯店さんの、まあオーナーさん自身もね、こう、きつくなるというか、まあ食べきってもらおうという感覚ではなくて、まあ、愛情という感じで、まあこうやってね、料理をたくさん出していただいているので、僕の方でも、まあ本当に苦しくなる前に、 美味しく食べれるうちにね、こんな感じで、えー、無理せずに食べて、本日はね、えー、お持ち帰りさせていただこうと思っております。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画があったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね 一撃必殺ぞ。